皆さん、こんにちは。えー、写真家、成沢です。どうも、こんにちは。ちょっと忙しくて動画の更新が滞っちゃいました。すいません。えー、まず告知を最初に一つさせてください。えー、と私がですね、講師を務めている日本旅行写真部、えー、星空撮影会、この度再開することになりまして、日本旅行さんのホームページで星空撮影会の募集が開始しております。どっちもですね、西に傾く、えー、夏の天の川が えポイントかな。で、朝方は冬の天の川がオリオン座と一緒に登ってくるような感じなんですけども、こういう動画でレオホトさんの三脚を紹介しますけども、日本でレオホトさんを扱っているワイドトレードさんのご協力を得まして、えなんと、今回の撮影会でレオホト三脚をレンタルさせていただくことになりました。有料ですけどね、3000円くらいかかるんですけど、 両方と三脚の良さをですねちょっと確認したいなと気になっているなという方にとってはとってもいい撮影会なんじゃないかなと思います、まあ、そういったサービスもご用意しておりますので、えー、ぜひご参加ご検討いただきたいなと思いますとはいってもあの不安もあると思うんですよ状況を全く改善しているわけではないですしまだまだ不安が残るのは私もそれから皆様も同じだと思います 最新の注意を払いながら今までと変わらないことを可能な限りできるように頑張るというのが今私たちにできることなんじゃないかなと思っています、まあ、私とそれから日本旅行さんでですね力を合わせて皆さんに安心してですね星ラ撮影会に参加していただけるようにですね環境を整えることに努めたいと思っておりますので私と一緒にぜひ星ラ撮影を 楽しんでいいただければなと思いますはいそれでは今日の本題に入りますが、えー、私ですねなんだかんだで4月に YouTube を始めて、えー、そろそろ半年経つんですねで半年経って振り返って思うのが フ, ジフィルム使っっっててて本当に良かったなって思うんですよ、えー、最近よく言われるんですけど「成沢さんってフジフィルムとプロ契約しているカメラマンですよね」と最近あなたの動画に フ, ジフィルム出てこないねとかって言われるんですよこの間アップしたあのバンガードさんのカメラバッグの動画でも、えー、カメラバッグの中からフジフィルムのカメラが出てこなかったとちゃんとここで誤解を解いておきたいその理由は撮ってるからなんですよじゃその証拠にねほらほらほらほらほらほらほら俺もうこれもうガッツリがっつり使ってる感じにしかもう見えないでしょこれほ ら, 好きなカメラだからこそ 動画撮影で使うんですけど使うと映らないってい、ね、<笑>まあここでだからね宣見しておきますちゃんと、えー、私成沢宏之は富士チューバーうえ富、ー、士 フ, フィルムを使って動画撮影をしているユーーーチュバです X チューバーでいきましょうかチューーバです、まあ、私のチャンネルって星空撮影とかあとタイムラプス撮影のノウハウですよね あとは機材のレビュー、天文情報などなどを紹介してるんですけど、今日はね、初めて動画っていうところに観点を置いて お, お, お話をしたいと思います。これから動画撮影に興味あるけど、富、え、士、ー、フ, フィルムで動画撮影を検討している方は、ぜひ見ていただければなと思います。まあ、その富士フィルムのカメラを使って6ヶ月経った新人 YouTuber が、 この6ヶ月を振り返ってフジビルムを語るっていう動画ですので参考になるんじゃないかなと思いますそれでは今日も行ってみましょう 動画で一番大切なのは多分色なんじゃないかなと悪い意味でのインスタ映えみたいな色の使い方が動画ではないんですよねもちろん撮り方にもよると思うんですけどサイドが抑えめでローコントラストのやつがなぜかこう動きが動画というね動きが加わるとおしゃれに見えるというのが写真との一番の違いだっていうふうにもう最初から思ってました。 当時は、えっ、ー、と、動画っていうものは基本的にログとか、ローっていうですね、データ形式で撮影をして、カラーグレーディングを必ずやらなきゃいけないもんなんだっていうぐらい、流行ってたのかな、あれ。私もそれやんなきゃいけないんだ、でも、写真上がりの自分だと動画の色表現よくわかんないなっていう感じで、結構悩んでた。 で、どうやったらいいかなって思いながら、今年の4月に、えー、YouTube、YouTuber デビューすることになりまして、もうとりあえずやってみようと思ってですね、えー、一番最初に、えー、動画をまともに撮影したのが、雪景色の中でね、自分のタイムラプス撮影を機材紹介するっていう、まあ、Vlog だったんですよ。それで、えー、とりあえず、えー、富士フィルムの XT3 でエテルナにして、 えー、撮ってみたんですよね。で、その時に撮った映像を見て、うわぁ、これかこういうことかっていうふうに思ったんですよ。カラーグレイング何もせず、すごい綺麗に撮れたと思って、感動しちゃったんですよ。えー、それは富士フィルムのカメラに搭載されているフィルムシミュレーションのおかげでして、えー、私が真っ先に動画初心者、YouTube 初心者の方に、 無フィルムのカメラをお勧めする理由はこのフィルムシミュレーションが搭載されてるっていうのが、えー、一番の大きな理由なんですね。であの知らない方のためにフィルムシミュレーションって何かなっていうふうにご説明すると一般的にそのカメラの中にはいくつかの色が入ってるあのピクッチャープロファイルとかっていう言い方をしてるのが一般的なのかなと思いますけどフラットとかビビットとかあとソフトとかねまあそういう いくつか の, そのピクチャープロファイル色の表現の仕方が富士フィルムのカメラでいうところのフィルムシミュレーションなんですね。えー、それことフィルムカメラの時代ってロー現像とかなかなったんですよねカメラの中に入れたフィルムの色が基本的な、えー、色表現になるフィルムの生産に、えー、携わってきた富士フィルムさんっていうのは昔からずっと色にこだわって。 商品を作っている会社なんですねしかしながらですねこののフィルムシシミュレーション、えー、写真用の色表現なんですねなので、えー、動画にそのまんま当てはまるかっていうと必ずしもそうではないまあ使えるものはあるんですけど、まあ、そんな中で富士フィルムが動画用のフィルムシミュレーションとして、えー、新たに搭載したのがエテルナ。 というフィルムシシミュレーションの色なんです、ね、フジフィルムは写真の時から「あのロー現像」を推奨するのではなく JPEG で、えー、バチッと写真を撮ったらそのままプリントしてくださいそのまま出してくださいっていう JPEG 一発撮りっていう言い方をするんですけどそれをやっぱりその推奨してきたメーカーなんですよ。私も星空の写真を撮る時はまあ星はちょっと特殊なんでね「ロー」で撮って現像しますけど。 昼間その光がたっぷりの状態で撮影する時っていうのは基本的にはロー現像しないで JPEG で JPEG 撮ってそのままま撮ってて出 し, でえ出してますそのぐらいフジフィルムのカメラが出す色っていうのは信頼性があってすごくいい色が出るんですよすごく綺麗なの基本的にその表現は動画でも受け継がれてるってことですね、えー、まあ自分がよく使うから、えー、とフィルムシミュレーションは えー、まずエテルナです、ね、今この撮っている色もこれエテルナなんですけど光が十分に確保できている時はエテルナで撮影をして、えー、と光がちょっと足りない屋内とか若干暗めな場所ではプロビアそれからプロネガこの3つよく使うかなエテルナプロビアプロネガこの3つが結構サイド低めのローコントラストというかそういうのが出しやすいような感じの 色, 色ですね。 まだカラーグレーディングとかやる前は、そういう撮ってそのまま色が使えるっていうのがね、ほんと動画編集としては、えー、楽だった。すごい楽だった。みんなだから、ここから始めればいいと思います。富士フィルムはこれ今後 も, も、えー、動画機のメインとして、えー、使っていきます。まあ写真としても使いますけど、今はやっぱり動画撮影の方にね、富士フィルムの、ね、比重が、えー、置かれているので、今後も富士フィルムのカメラを使いながら動画を勉強しつつ、えー、いい作品を撮っていきたいなと。 というふうに思っています。まあ私の過去の動画とかもぜひ見ていただいてですね、えー、YouTube 歴6ヶ月の人でもまあこういうのを撮ってるんだと。それでいて、えー、と、撮ってるほとんどの映像が富士フィルムのカメラで撮ってるんだということを視聴者の皆さんにはしていただけたら嬉しいです。というわけで、えー、今日はここまでにします。それではまた次の動画でお会いしましょう。えー、さよならバイバイ。したっけねしたっけしたっけ